G7 に合わせて日本へのすり寄りを強めたとみて、まず間違いないでしょう。どうも、政治いろいろの学部です。いわゆる元徴用工裁判について、ソウル中央地裁が原告側敗訴の判決を下した模様です。中央日報の記事を引用します。 日程強戦期に日本に連行され強制労働させられた被害者と遺族が日本企業16社を相手取り起こした損害賠償訴訟の一審で敗訴した。ソウル中央地裁は7日、85人の原告が日本製鉄、日産科学、三菱など日本企業16社を相手取り、1人当たり1億ウォン、 約985万円の賠償を求めて起こした損害賠償請求訴訟を却下した。裁判所は、原告側の請求権は、韓日請求権協定により、すぐに消滅したり放棄されたとは言えないが、訴訟でこれを行使することはできないと却下理由を明らかにした。この事件は、日程強制徴用被害者が起こしたさまざまな訴訟のうち、 最も規模が大きい。被害者は17社を相手取り訴訟を起こしたが、1社に対しては訴訟を取り下げた。一方、今回の判決は、2018年10月の大法院最高裁全員合議体の宣告を覆した決定だ。当時、大法院は、強制徴用被害者4人が提起した訴訟で、 日本企業に一人当たり一億円ずつを支払うよう判決を確定し、被害者側の手を挙げた。とのことですが、記事の中にもある通り、今回のソウル中央地裁の判決は、2018年の別の裁判で韓国大法院が下した判決とは全く真逆の判決となっています。韓国の司法はめちゃくちゃですね。却下理由も全くもって意味不明です。 ソウル中央地裁は、原告側の請求権は、韓日請求権協定により、すぐに消滅したり、放棄されたとは言えないが、訴訟でこれを行使することはできないと述べています。元徴用工が持っているとされる請求権自体は、あると認めているとも取られる言葉です。日本の常識からすれば、元徴用工の請求権が仮にあるにしろ、それは韓国国内の話であって、 この請求権は韓国人の元徴用工が韓国政府に対して請求する権利であれば、それあるだろうといった感じなわけです。韓国政府を超えて日本に請求することはないですよ。それは日韓請求権協定によって完全かつ最終的に解決されていますからねということですね。ですが、ソウル中央地裁は、訴訟によってこれを行使することはできないと続けています。 例えば、韓国政府が元徴用工に対して支払いをしないと言い出した場合、元徴用工の立場からすれば、韓国政府から支払いを合法的に受けようとしたら、韓国政府を訴えるしか手法はないわけです。法治国家であるならば、それが唯一無二の手段なわけですからね。簡単に言うと、国民が当然所有しているはずの権利を受けられず、 これを実現しようとしたら、究極的には司法で実現するほかないということです。これ、法治国家であれば当たり前の話ですよね。ところが、ソウル中央地裁は、その権利実現の手法について、訴訟によってこれを行使することはできないと言い切ってしまっているんです。韓国国民は、権利を実現するための当然の手法である訴訟という手段を、 司法によって取り上げられたとも言ってもいい却下理由になっているわけです。韓国司法というのはもともと法治国家の体を成していない尻滅裂なものでしたが、ここまでとはね。訴えを求める国民に対して、うちの担当じゃありません。他を当たってください。と言っているに等しい文言です。この一文をもって、韓国は法治国家ではない。常知国家だと断言してもいいぐらい、 重たい一言ですねこれさて、今回の判決ですが、2018年10月に大法院が下した被告・日本側敗訴という判決と全く真逆の判決になっています。2018年10月といえば、その約4ヶ月前の統一地方選挙で、与党・共に民主党が圧勝し、前月9月には北朝鮮の金正恩氏との 南北首脳会談も実現している時期です。支持率も 55% と高い水準を維持しており、いわばムン大統領の絶頂期の最終盤と言っていい時期でしょう。大法院の判決はこれらのムンジェイン追い風の雰囲気を十二分に組み取った結果と言っても過言ではありません。ムン大統領はこれらの予定を勝って、2018年11月には、 2015年日韓合意の結果、結成されたといわれる慰安婦財団についても解散の方針を発表しています。つまり、この時期の文政権と韓国には、日本、恐れるに足らずという空気が充満していたと言っても良いと思われます。この空気は翌2019年まで持ち越されます。2019年8月、度重なる韓国側の返答無視により、 日本はいわゆるホワイト国外しを決定します。兵器転用が可能な材料の使用先、行き先が不透明な以上、致し方のない決定でしたが、韓国側はこれに猛反発します。嘘がばれた幼稚園児の逆切れにも等しいようなみっともない姿勢ですね。この時、ムン大統領は、二度と日本には負けないという強気な言葉を口にしていますが、これはまだ前年からの日本、 恐れるに足らずの空気が韓国内に充満していた結果といってもいいと思われます。ところがこの後事態は急転します。二度と日本には負けないといったものの、いつまで経っても半導体素材の国産化には成功せず、ノージャパン運動を繰り広げたものの、結果は地獄の経済状況を悪化させるというセルフ経済制裁を引き起こし、さらには不動産政策の失敗により、 自治率も急落しますすでに青色と一だった韓国経済を、今度は新型コロナが追い打ちをかけます。新型コロナによって韓国経済はさらに落ち込みますが、韓国にとって何より悪いことは、このウイルスが景気の一つとなって、西側諸国が中国包囲網に一段と邁進していく結果を生んだことです。 来るべき日に備えてセキュリティダイヤモンド構想を練り、それをクワッド構想にまで昇華させた日本と違い、米中間のコウモリ外交のみを手段としてきた韓国にとって、米中対立の先鋭化は計算違い以外の何者でもありません。バイデン政権誕生に一縷の望みを託しましたが、日米2プラス2、米韓2プラス2、G7 外相会議、 米韓首脳会談と数々の国際会議の結果、これでもかというぐらいに国際社会における韓国の立場というものを繰り返し繰り返し刷り込まれます。文政権及び政府要人が本気で認識できているのかは疑問符がつくのですが、長年の属国生活の中で権力者の顔色を伺うすべには長けている韓国人ですから、世界の空気感の中で どうやら我々韓国はまずい立場に置かれていそうだぐらいは読めていることでしょう。ことここに至り、ようやく文政権も米中二大大国を手玉に取って自在をし、米中二大大国の力を持って日本を懲らしめるという戦略が崩壊に近づきつつあるということを若干は認識できたものだと思われます。今回のソウル中央地裁の判決は、 この文政権の空気、韓国内の空気を十分に汲み取った結果の判決といっても差し支えないでしょう。ですが、文政権及び政府要人に読み取れる空気は、所詮その程度のものでしかありません。ここまで繰り返し繰り返し世界がしつけているので、普通の人間であれば反省、謝罪、改善に向かうのが通常です。が、韓国が 反省や改善に向かうことは皆無と言い切っていいでしょう。彼らにせいぜいできるのは、免獣腐敗による迎合しかありません。今回の判決は、日本にとっては至極当たり前ですし、これをもって韓国に感謝するなどということは絶対にありません。が、韓国側は、原告敗訴の判決を出したのだから、日本は感謝するだろうと、勝手に考えているとみて間違いないと思われます。 今回の判決をもって日韓関係改善への第一歩だと言い出す人もいるかもしれませんがちょっと違うと思います。今回の判決が意味するものは彼らの姿勢が反日から陽日に変わっただけですし韓国による国際法違反の状況は何ら変化がありません。日本にとって重要なのはこれまで通り非韓三原則を貫くこととこれまで以上に韓国の嘘を